なるほどね次の質問いきましょう、うん、はーいえー、次の VLOOM のライブに、うん、ホールライブのメンバーは全員参加ではないようでシんおん先輩は参加になったきっかけを教えてください実は ね, あ, ねあのそうそうあしんオン先輩のファンもなんか、うん、日, 本日本人のファンがねこの質問気になってたわけなんですけどなんかシんおん先輩が、うん、なんだろうそんなになんか 本格的になんかアイドルんをなんだろうなんか活動して い, いるようなイメージは今までなかったらしいですね。なのになぜ今、うん、今なんかブルームにも参加さしようと思ったんですか？<笑>これはね、うん、あのーうん、実はね昨日話したんですけど、聞いた聞いた。たあのー、<笑><笑>これは。うん あの、そうだだな、これ本当に迷ったんだよ参加するかしないかっていうのをすごい迷ってやっぱりダンスとか覚えたり歌の練習したりとかめちゃくちゃ大変ですごい時間がかかることんー完璧にするにはすごい時間がかかることでんそれ確かに、ね、すごい大変だからとかなんかいろいろあってめちゃくちゃ迷ったんだけどなんだろうねあのライブを終えて なんか一つ大きい目標があるとそのために頑張るじゃ ん, みんな<笑>いいねそれはそうそれがすごい楽しくてわくわくするからそれを終わった後の達成感もさやっぱりすごい気持ちいいわけで、うんうんうん、そうなんか大きい目標に向かってこう頑張っていくのがすごい好きだからおおそれはいいなと思っ て, て確かに参加しようと思ったね<笑>おーなるほどね So she、mm. says that the, in the beginning she was very, very unsure unsure about it and she thought about it for a long, long time whether or not she should participate or not. Because not everyone, not all members of her o life are participating.、Uh, and especially because it just takes so much time to practice all the songs and all the dancing, even if you like have to go home afterwards and then stream for a few hours to keep up the, the usual tempo, right?、Um, so. Yeah, because it just takes up so much time. She was very, very unsure about it. But she thought that, especially after Hololive Second Fest was over, that、um, have, working towards one big goal in her life just gives her so much happiness and so much fun working towards that. And the feeling of accomplishment after it's over and seeing what she has done and what she has、um, accomplished, yeah. It's just really, really big to her and really special to her. So she wants to feel that again and she wants to work towards a big goal again. But I think that's what I'm talking about. I'm talking about the second phase o h e n d p a s e of the s a s e of t e o n d a s e of n d the s a s e the s e c o n h a うんうん、だから MC の時とか そ, んなんだ、うんうん、そうなあの英語圏の人のために同時視聴一緒に見てくれてた人たちのために生通訳したんだけど汐先輩があの、うん、一番最後にねあの、うん、なんか今日のコンサートの感想をステージの上で言ってたんだけど、うん、そ, れをもそれも通訳したけどなんかその時確かなんだっけあの今までなんか、うん、今でもなんか自分のことを あまりなんかアイドルだと思わなかったけどでも少しでもなんか視聴者の皆さんがこうやって自分のことをアイドルとして思ってもらえたら嬉しいなみたいな話してたけど言っ た, 言った言った言ったそうだよねそう な, な, ぜなぜなぜ ん, んか2年間ねやってるのに な, なんでだろうなんで自分のことをアイドルだと思えないんだろうう<笑>んルだろう こうなんだろう、うん、自覚っていう か,、うん、な, んかとしなんかアイドルだとして活動を始めて、うん、アイドルとして頑張ってくぞっていう意思であのホロライブに入ったわけじゃなかったからかなだよ、ね、でもクソ、うん、始めてくうちにこうみんながねこうライブとかあって、うん、みんなが「しゅんちゃんはアイドルだよ」って、うん、僕, の僕私の中ではあの本当に素敵なアイドルだよって言ってくれるから。 だから、mm. まあ自分は思わなくてもこうみん。なながね思ってくれるなら、mm. ね、すごい嬉しいことだからいいね、いいね。y あ… Oh. Uh, she's saying that.I asked her because、um, I was.when we were doing the watch long with you guys,、uh, I translated what every member was saying whenever they had some talking、uh, moments.And at the end of the、uh, concert, everyone was talking about their feelings about the concert.And Shion Senpai said back then, Which was this week, she said that、um, she feels like kind of weird because she's been doing this for over two years now and she doesn't consider herself an idol. She doesn't see herself as an idol even after this long time. However, she's, she s s hopes e h that by doing these kind of concerts,、um, that the viewers can see her as an idol at least, even if she doesn't see herself like that. And I asked her even after two years why she doesn't really feel like that.、Um, and she said that.、Uh, It's like she didn't start this job with the purpose of being an idol. She didn't think of herself as, like, she didn't see it as a job of being an idol.、Uh, actually, to be honest, I mean, I don't see it like that myself.、Uh, but、um, while she was doing it, more and more people keep on telling her that she is a really, really fantastic, beautiful idol. And yeah, she really feels happy about being told so. And she will do her best from now on, too, to make you guys think so. <laughs>